博博多多にまままりりりすす次ののより乗り換えのご案内をいたします竹下笹丸方面普通列車の都市行きは18時47分7番乗り場特急かもめ39号長崎行きは18時55分4番乗り場特急みどり25号佐世保行きは19時33分4番乗り場 九州新幹線燕339号熊本駅は18時52分九州新幹線みずほ607号鹿児島中央駅は19時22分に発車いたします新幹線お乗り換えのお客様は1つ下の階新幹線乗り換え改札口へお越しください新幹線の乗り場につきましては駅の放送案内電光掲示板にご注意ください 11線、筑前前丸、唐津方面、地下鉄線、エンジン、名の浜、福岡空港方面をご利用のお客様は、一旦改札口を出られて、地下鉄乗り場へお越しください。ありがとうございます。まもなく博多に着きます。取り口は左側です。5番乗り場に着きます。 開くドアと足元にご注意ください。博多を出ますと、次は南福岡に変わります。車内に切符や携帯電話など、お忘れ物、落とし物、ございませんよう、今一度お手回り品をご確認ください。 おあはい。<あ>